リオレウス今回リファイン過去からも出てるんですけどリオレウスに関しては、えー、と今回サウンドデザインとしても、えー、とリファインしてましてそこでその羽の音っていうのもやっぱりフォーリーで撮った方がいいんじゃないかっていうのがありましてその傘で使って傘を使ってそのリオレウスの羽音を表現したりとかしてますね。 でまあ、よく壊れるので忘れ物の傘を利用したりとかっていうのをさせてもらっていたりします。 久しぶりに、まあ、水域機器で開発するということになって、えーまあ、我々あの本当にゲーマーなので、えー、他の水域機器のタイトルっていうのをたくさん遊んできましたで僕たちも、えー、そういうチャレンジをしたいってい思いはずっとあっ た, あったので、えー、ここに投入されているチームというのは「えーまあ、モンスターハンター」シリーズを作ったことある人も結構いましたけど、えー、他のチームから水域機器を経験してきた人たちというのもたくさん入ってきて、まあ、それぞれの人たちっていうのがかなりこう、えー、お互いのまあプライドを持ってというか、えー 水泳球をやってた人たちは最先端の技術を持ち込んでくれますしモンスターハンターを作っていた人たちは細かい職人的な作り込みというのを昔からしてましたのでその部分というのが最初ちょっと相入れないところもあったんですけど、まあ、時間が経ってどんどんこうものができて融合してくると本当にこう、えー、力になっていいものというのは 作, って作ることができましたまあ他社のトリプルタイトルには絶対負けないという気持ちはマルチプレイタイトルでこれだけのグラフィックを 出, す出したりこれだけのオブジェクトを 出, す出しているタイトルは他にはないだろうと。 という意気込みで作っっててこれだと思って ま, すまあ今回もちろんあのこういう技術が上がってきたこと CG の表現力が上がってきたことでまあこういう武器とかにもすごくいろんな表現を入れることができてまあ鉄鉄ならより鉄らしくとかまあその鉄の中でもこういろんな光り方をするのでまあそういった表現の違いであったりまあ川はより川らしくとか。 ファーの表現であったり、まあ、そういったものがまあこれ武器だけじゃなくてもそういった質感をすごく、えー、表現できるようになったのでまあそのよりその武器がそこに存在しているかのようにあのデザインすることができたので強き器になって、えー、と表現できる幅が増えたので、えー、薄いパーツの光の透け具合とか。 えー、質感の違い、えー、同じ真っ黒い部分でもザラザラしててあまり光が当たらないところからツルツルしててすごく光るパーツのこの真っ黒の中でも使い分けとかそういうところを、はい、見て欲しいです今回は、えー、久々に携帯機じゃなくて、えー、テレビで、えー、表示されることになったので、えー、細かいところまでよく見えるようになったので、えー、例えば。 動く場所の根元にちゃんと金属で留め具があってそこに蝶津貝があって動くとか細かい部分までデザインを凝ってやったのでそのあたりを楽しんでもらえるとありがたいです今回そのモンスターハンターワールドではその音の純度というかその音の距離感であったりとかまあ、距離感ですね近い音遠い音っていうので記号性を 持たせてててみよううかなっていい挑戦はしてますね大体モンスターとかの音っていうのをその距離的に少し遠い見た感じの位置に配置してあげることでそのプレイヤーとか実際ここのホーリーステージで撮った近めの音っていうのが普通の音としては純度が高い普通の音なんですけどそれがここのレイヤーの違いによって記号的に聞こえたりとかっていうのを今回は挑戦してますね。なので近い音、まあ、ミドルレンジ ハイレンジのその遠いとうのでそのレイヤー構成することでよりそのヘッドホンでもスピーカーでもえっとサウンド聞いてもらった時に大体モンスターどこにいるのかなとか自分が今どういうことをしてるかっていうのが伝わりやすいような。 そのデザインを意識してます今までずっとこの「モンスターハンター」っていうゲームはですねあのやっぱりモンスターですねあのっていうのがすごくやっぱキャラクター性も強くてですねすごくモンスターたちにこだわって制作してきてますでそのモンスターたちらがです本当に見ていただきたいという部分はそういう部分があるんですけど。 もちろん大型のモンスターもそうなんですけど小型のモンスターであったりとかです、ね、環境生物っていうものが今回いるんですけどそいつらもさまざまな生態を持った行動をしたりとかもするのでそういうところもしっかり注目していただくとよりこの本当にモンスターハンターの世界っていうのも全ての生物がいろんな思考を持って生態系を持ってその場所に生活してるんだっていうのを見ていただけると思います。 モンスターハンターワールドではそのオーナーからそのあくまでそのゲームの中の世界この空気感を表現してくれっていうオーダーがやっぱり一番最初にあったのでそのじゃあ環境をいかにその自然にまずそのベースとなるベースノイズの部分ですよねベースノイズの部分をいかにこの自然にそこの空間を表現するかっていうのにまず注力させてもらっててでそのじゃあどうやったら表現できるのかなっていうのでその 日本では沖縄の方に収録行かせてもらったりとかインドネシア の, そのボルネオ島に行ってその実際の森そのすっごい生物がいる中でどれぐらい の, その森の反響であったりとかその空気感っていうのを実際その生の音を収録すること で, でそれをその実際ゲームに入れることで「モンスターハンターワールド」の世界で本当にその森の中の空気感 といいいうのが表現できてるんじゃないかなか思いますモンスターハンターワールド の, その生態系の主みたいなやつっていうのはかなりこうフィールドの奥地に生息してるんですけどもこれはあの僕がチリのですねパイネ国立公園というところに取材旅行に行った時に。 山の山頂を指してですね見ろあそこがコンドルの巣だっていうんですねでやっぱ生態系の主っていうのはやっぱすごくこう人間が到達できないようなこうすごく奥地のところに生息してるっていうのが、まあ、実感としても分かりましたんで。でまあえーそれ 奥地にいるっているうのはゲームデザイン上もすごく意味があってプレイヤーがこう、えー、テント立てれる場所とかいうのは周辺というか開けたところの奥地と離れた場所なので、まあ、強いモンスターにいきなりこう、えー、襲いかかれることがないようなレベル設計にも結果的になったんで生態的なところ的 に, 的にもゲームレベル設計によっても、まあ、すごくこう意味があるものになったなと思います。